東京渋谷の NHK ホールと日比谷公園大音楽堂から生中継ぎで行われた。今回は k n g p r i n ンスが出演して、k n g p r i n ンス、クリーンプリンス、通称系 PQP を披露したのだが、その圧巻のパフォーマンスが話題を呼んでいる。 キンプリは5月22日をもって平野志陽さん20、六岸優太さん20、七神宮寺優太さん2 5の3人が脱退し事務所からも退所騎士の宮城退所、そして長瀬連さん24と高橋海人さん24の同ユニットに生まれ変わります。5人のキンプリの終了まで残り1ヶ月強。そうしたタイミングでの今回の KPQP は、いつも以上にパフォーマンスに力が入っている感じでした。ワイドショー関係者。歌唱前に平野が、この曲はファンと僕たちの思い出が詰まった曲なので、ファンの皆さん、見てくれている皆さん、NHK ホールに心を込めて歌いたいと思います。と話したが、その通り5人は熱く心を込めて、 K, P, Q, P を歌っているように感じられ、長瀬や高橋は目に涙を浮かべていた。全員素晴らしかったですが、とりわけサビやしめのソロを担当していた岸さんはハイトーンかつビブラートも聞いていてズバ抜けた歌唱力でした。ね。以前から歌に関しては金プリナンバー1と言われた岸さんが脱退するのは改めて惜しいですね。全能。 歌唱後に高橋は、僕たちのずっと大事に歌ってきた曲なので、皆さんと一緒に思い出が増えてよかったなと思います、とコメント。しんみりとした空気だったが、司会の谷原章介、50、の、グループの皆さんで、最後一言メッセージをお願いします、という言葉で空気は一変。騎士が、ぼ、ぼ、僕ですか、と、あわあわしながら、ありがとうございます。 と、早口で締める、いつもの金プリの雰囲気で幕を閉じた。この和やかなムードは話題となり、最後の騎士んはツイッタートレンド入りを果たした。四角伏せ明らのマイウェイにも注目が集まったわけ、前でのワイドショー関係者は続ける。 高橋さんと長瀬さんが涙目になっていたのは脱退する岸さん、平野さん、神宮寺さんの3人との思い出が頭に浮かんでいたのかもしれませんね。圧巻だったパフォーマンスの熱量的にも、最後の楽しげな雰囲気的にも、やはり3人が辞めて、金プリが2人になることはちょっと信じられない。平野さん、岸さん、神宮寺さんが辞めて、 ルオユニットになってしまうことは、やっぱりかなり厳しいことだと痛感させられる放送でもありましたね。それほど、歌コンでの5人の金プリが素晴らしかったということだが、彼らに改めて注目が集まった一方で、金プリ目当てで、歌コンを見たファンから、感動した、という声が相次いだ、意外なベテラン歌手もいたという。 キンプリが歌う前に伏セ明375がマイウェイを歌ったんです。原曲は1967年のフランス語の曲で、それを元に英語の歌詞、原曲の翻訳ではない、を書き下ろして、1969年にフランク・シナトラの楽曲として発表。世界中の歌手にカバーされていて、伏セさんは1972年に同曲をカバーしています。全 マイウェイの歌詞の内容を要約すると出発が近づき昔を思い出すが心で決めたように信じた道を行こうという旅立ちをイメージさせる歌詞。これに癖の力強い歌声が合わさった結果、キンプリへの応援歌のように感じたファンが非常に多かったようだ。マイウェイだけだよ。 同じ NHK ホールの舞台にいるキンプリのメンバーそれぞれが決めた道への大先輩布施明さんからの歌のエールのように思えちゃった。布施明さんのマイウェイで累戦崩壊ファンの気持ち考えるとしんどい。なんで離れなきゃいけないのかな。このタイミングで聴く布施明の曲、キンプリを歌ってるみたいな歌詞だな。力強 い, い曲だ。さすが。 布施明さんのマイウェイなんかグッとくるなキンプリちゃんと重なる。といった声が SNS に多く寄せられたのだ。多くの感動があった4月18日の歌コン生放送。5人のキンプリの奇跡がまた一つ刻まれたと言えるのだろう。近く、このわちやわちゃが大好き。岸優太背後からひょっこりから始まるワイワイトーク。放送前コメントをするキンプリ。